<笑>すいません、えー、2曲目はすみません、えー、と今、衣装を今さっきの8国メロスから、えー、前回も出させていただいたテンシ守屋フェスタ踊り子隊の衣装に展示してきましたそして2曲目はこの今着ている衣装のテンシ守屋フェスタ踊り子隊のオリジナル曲前回も踊らせていただいた「アンチュー・ダンベイ・チットンベーナ」を踊らせていただきます。今さっきの 夢, と夢に向かってと同様 東村山のいろんな要素が詰まっている曲なのでぜひ皆さんお手拍子をよろしくお願いしますそれでは踊り子表付け会場の皆様に礼 センターさあ選スのセンターを踊りこたえ足らかなところでも張り切ってまいりましょう<音声>あっ ちょっ はいはい祭りだ終わりだね朝から頑張れ。あ 「ほ<音楽>いほいほいほいほいほい」おいおいおい「はいどんどんどんどんどりましょう」「セットジャンプセットジャンプ」「センプセットジャンンプ」「バラセンセンセンンン 「ちょいとちょいとちょいときてね」「でんしゃはつきあおい」「アッチュンダーベージとう め, めえな」「アッチュンダーベージとうめえな」「アッチュンダーベージとうめえな」<FX> はい、です踊り子気をつけ会場の皆様に礼。